韓国はやはりアメリカに着くべきだと決めたのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。韓国国内で実施か延期かで揺れに揺れていた米韓合同軍事演習ですが、予定通り事前演習を開始した模様です。ワウコリアの記事を引用します。 韓国とアメリカの軍事当局は10日、朝鮮半島の有事を想定した合同軍事演習の事前演習となる危機管理参謀訓練 CMST を開始した。これを受けて北朝鮮は、キム・ジョ ン, ン国務委員長の妹、キム・ヨジョン東副部長が同日午前、訓練開始に反発する談話を発表。不満を示すためか、 南北通通信連絡線のの午後の定時通話にも応じなかったこの日から13日まで行われる CMST は、16日から始まる公式演習の日程に含まれない韓国軍合同参謀本部主導の訓練。キム・ヨジョン氏はこの日発表した談話で、アメリカと南朝鮮軍は情勢不安定をさらに促進する合同軍事演習を開始したとし、 南朝鮮当局者の配信的な振る舞いに強い遺憾の意を表すと述べた。また北朝鮮はこの日午後、南北共同連絡事務所を通じた定時通話に応じなかった。韓国軍と北朝鮮軍の通信線も午後の定時通話が行われていない。南北通信連絡線は先月27日に復旧されたが、14日ぶりに再び普通となった。 統一部当局者は状況を鋭意注視しているとし、現時点で完全に途絶えたと判断するのはまだ難しいと話した。韓国政府は11日に再び連絡を試みる方針だ。北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM の死者などの武力挑発する可能性も指摘されているが、現時点では得意な動向は確認されていないという。 韓国軍合同参謀本部の関係者は、韓米の情報当局が緊密な協力のもと、関連動向を鋭意注視しているとし、これまで追加で説明する活動は確認されていないと話した。一方、国防部は合同演習について、韓米が決める事案だという点を繰り返し強調した。同部のプ・スンチャン報道官は、 合同軍事演習は、韓米両国が同盟レベルで決める事案とし、来週から始まる公式演習については、新型コロナウイルスの感染状況や、朝鮮半島における平和定着に向けた努力などを考慮し、時期や規模、方式などについて、韓米が協議していると説明した。とのことです。まあ、今回開始されたのは、 米韓合同軍事演習そのものではなく、事前演習とのことですので、まだまだ本体の合同軍事演習を延期する可能性はあるにはあるのですが、いずれにしろ現時点では、韓国は米韓合同軍事演習を延期や中止などできるわけがない。たとえ北朝鮮との対話の道が閉ざされてしまうとしてもだという判断に至ったと思いますね。 当然北朝鮮はこれに反発。例によって金与正氏が強い口調で非難するコメントを発表しています。金与正氏は、我々の警告を無視して強行する演習は必ず自らをより一層厳しい安保脅威に直面させるだろう。国家防衛力と強力な先制攻撃能力を一層強化するのに拍車をかけるとコメントしていますね。以前の動画で 北朝鮮が虎の子の核兵器を手放すはずがないという趣旨のことを述べさせていただきましたが、金与正氏のコメントを見ると、やはり北朝鮮は何をどうしようが、核ミサイル開発をやめる気はなさそうですね。韓国が北朝鮮問題に直面するとき、必ずと言っていいほど出てくる組織が2つあります。1つは国防部。日本で言うと防衛省に相当すると言っていいでしょうか。 もう一つは統一部という組織で、これは日本には同種の組織はありません。統一部はその名の通り、南北統一を目指す組織であり、北朝鮮との政治的対話、交流、協力、人道支援などに関する政策事務を管轄しています。あくまでどちらかといえばという条件付きではありますが、どちらかといえば国防部の方が現実路線であり、統一部の方が 北朝鮮にに対するる無双が強い組織であるように思え ま, すまあこれは両組織の目指すところを見ればそうならざるを得ないと言ってもいいでしょうね。国防になっている以上、たとえその実情がどれだけ張り子の虎であろうとも国防部はリアリストにならざるを得ない組織です。その国防部からすれば北朝鮮が核開発をやめるわけがない。米韓同盟なくして 韓国が守られるわけがないと考えるのは、至極当然のことと言っていいでしょう。対して、統一部という組織からすれば、北進という武力による統一などできるわけがなく、いわゆる対応政策を維持するほか、統一への道はないと考えるのも、これまた当たり前のことです。言ってみれば、韓国には、対北朝鮮政策を考える際、決して相入れぬ真反対の考えを持つ 二つの組織が同時に存在しているのです。韓国の北朝鮮政策とは実は何らかの体験があるようなものではなく、実は時の権力者の意向によって振り子のように行ったり来たりするものであり、国防部と統一部はそれを表すバロメーターのようなものと思われるわけです。今回、韓国側はようやく復旧した北朝鮮との直接対話を振り出しに戻してしまうことも辞さず、 事前演習の開始に踏み切ったわけです。これは韓国内における文政権の求心力が急速に弱まっている結果と見ることもできると思います。が、常に我々の想像のはるか斜め上を行く文大統領のことです。実はその裏にはもう一つ考えがあるんではないかと思ってしまいます。文大統領の真意、それは何も考えていないということなのではないでしょうか。今回の 米韓合同軍事演習に関して、ムン大統領の指示は一つしか報道されていません。そう、うく国防部長官に対して、様々なことを考慮して、アメリカと慎重に協議せよということだけです。この言葉を額面通りに受け取ると、良きに計らいとしか聞こえません。要するに、ムン大統領は、米韓合同軍事演習に関し、完全に投げた とと見るることもでできるわけです文大統領はおそらく以前の米韓首脳会談時に、バイデン大統領にこっぴどく叱られたものと思われます。すべて自分がまいた種であり、自業自得としか言えないものですが、アメリカにはこっぴどく叱られ、日本には無視され、北朝鮮には馬鹿にされ、文大統領は思考停止状態に陥ったのではないでしょうか。この先ですが、 北朝鮮からさらなる反発が来た場合、ムン大統領は本来の米韓合同軍事演習の規模を縮小するなどして、北朝鮮をなだめるという手に出るかもしれません。ムン大統領の政策には、経験などというものは半日ぐらいしかなく、それ以外はすべて積水反射と言ってもいいものですので、この可能性もなくはないと言ってもいいのではないかと思いますね。 かつて政権誕生時には参韓大統領とまで褒めちぎられた文大統領ですが、その実態は定見もなく積髄反射を繰り返す究極の風緑だったわけですね。もっとも韓国人以外の世界中の人々はかなり前からこの事実に気づいていましたけどね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。